ゆるか雨描きがたし黒き黒よ、いみんながそばにいてくれるわ。は歌よ錦とな 待遇ルンドン か<笑>影のカラスが。<笑> フかか っ, 左右るぞっ<笑>安らかに飲み違 ままく お, かお嬢様の大のままにに足元に気をつけてて逃げようなんて思フッ、うん、三尺の終戦。 シっとフとフ風よそうもみちは違 う, う夜の権限足元に気をつけて逃げようなんてによよもにけてよんてケふヤ安らかにはッシッハっ風の雲の ふう風だソウリオ水泳トヨチトセチト風よそばっちがうちら黒ク翼よ中一緒に遊ぼうよ逃げようなんて思わない三尺の習性フ ッ, フッ 身のの程を知りははに仮名罪いて風だーキャイにようふっふっよっふっよっふっふっ安らか夜もギョ夜の権限。足元に気そっち <ペー>・三尺の中世お道を散らまく惜しみ風お嬢様の仰せのままここだよ逃げようなんて思わないでよねふ<ペー><ペー>っつりと 流水雲雲がりなく時風の赴くまま夜の幻玄ふぅ風だソウリュー双水泳ゼロともみちがい散らまく惜しみかつ三尺の修正夜の幻玄 一緒に遊ぼうよ逃げようなんて思わない、うん、よっと風の中雲の行くごと風のカラスはふ風だふっ、うん、<笑>安らかにシ<笑>っと。しうん らまく惜しみ風夜の幻原一緒に遊ぼうよ逃げようなんてフよ。シュヨッフッシュりカニサトリウいマル風の向いた雲のさいた足元に気をつけて風がよよ。よ<笑> <utches> <idée> <vậy> ーーうん、お嬢様の仰せのままに。